コバーン声魔女トラックンシャラッとマイフェン o ンイエーオンイエーオンリスナー袖引かれる平日を脱ぎ捨てて好きな服それ通し乗り込んだトレイン窓に映る眠そうな目今日も イ定イイエイ Going out now 相棒はベリースノイズを遮るようにつけるイヤフォン、uh. w a l k i t o w n 集まった MyTeam 俺の居場所はこのウィナーサークル運命だと思うほど JustFeed 包まれてる愛情のミルフィーユ常に m i n d は a l k i n m y f o o l 俺も君もみんな誰かのマスターピース h e c e s h e y 誰がどうよりもまず Represent MeHey 外しない主にきっと大事なものならすぐそこに Let's go もっと近くに目を向けてそこにある無限の可能性 g e n d a じゃ買えない MyFriend 眩しいくらいに輝いてるファミリーと同じ切れない hey, 俺の夢から俺たちの夢今迎えに行く音の上 h e y m y b r o h a v e a nice day 肩で風切るレラくだらないトーキンマインドをシェアネガティブも一瞬でチェンジフォー t ベラ俺らはまるでハイハットエースネア1人で始めたこのラップゲーム先はないとメン諦めきれねえ、yeah、いつの間にかもう1人じゃないア e メバ g h t お前らと先が見たい 慣れ合いじゃねえ切磋琢磨仲間と呼べる最高のライバル狭い世間と広いこの earth 出会えた奇跡に送る Rubb the a r t h 選んだわけじゃないこのメンバーパキンティーチャーじゃねえけど一つレクチャー知ってっか一緒に食う飯がうまいと思うやつが君の中間 t h a t s right もっと近くに目を向けてそこにある無限の可能性らじゃ買えない my の夢から俺たちの夢。今迎えに行く大人。